100万回言えばよかった。ゆいとなおきがすれ違う歯がゆさ、事件の背景が次々と明らかに。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。仲直りはしません。こういうときいつも、お互いうやむやにしたまま、なんだかんだ一緒にいるし、またどうせ喧もします。私たちはそんな風に生きていく。この先も。だから、 仲直りはしません。喧嘩をすることも、その後の気まずい雰囲気も、そしてまたどちらからともなく話せるようになってほっとする瞬間も、すべては相手がいればこそ。たとえ、彼の肉体がこの世界からなくなったとしても、まだ喧嘩ができているという事実が言い、井上真央は嬉しかったのかもしれない。金曜ドラマ、100万回、言えばよかった、TBSK、第5話では、直木、佐藤健が巻き込まれた事件が、 ゆいの古い記憶と繋がっていく様子が描かれた。直樹が殺された場所は、砂糖や勝地、春風亭章太の家だった。剪定バサミと時計の音をきっかけに押し寄せた激痛。それは直樹の記憶から消えた殺害時の痛みに間違いなさそうだ。死亡推定時刻は1月13日の午後5時から7時頃。死因は胸部中央及び右背部脇腹を刺されたことによる失血性ショック死。 凶器は見つかっていないものの、傷口の形状から農作業用の剪定バサミが使われたものだという。直オの血液に染まったと思われるカーペットは家の近くで焼却され、拭き取ったと思われる床からは血液反応が検出された。遺体を埋めることなくシートをかぶせただけで放置していたところから考えても、おそらくとっさの出来事だったのではないかと思われる。しかし、そんな話を聞いても未だ直オの死がピンとこない。 それは、彼が幽霊としてそこに存在しているのが私たちには見えているから。ゆいには見えていないものの、それでも口笛という新たなコミュニケーション方法も習得した。呼びかけるとそこにいるのがわかる。イエスか NO か、意思疎通ができる。手をつなぐぬくもりも、同じものを食べて喜ぶこともできないかもしれないけれど、今この瞬間を共に過ごしているのだと実感できれば一緒に生きていける。そう思えたのだろう。だからこそ、 ナオキの出会には向き合うことができなかった。だって、まだ、生きているから。確かに体は死んでしまったかもしれないけれど、魂がそばにいるから。心が、体が、見送ることを全力で拒絶する。やっぱりナオキと一緒に生きていきたいんだ、と。ところが、絶対諦めないと覚悟を決めるユイに対して、ナオキは、ユイには新しい人生を生きてほしい。俺が成仏する方法、知ってる人いませんか と先輩幽霊のマーさん、板倉俊之に相談する。お互いを大切に思うからこそすれ違う思いが胸を締め付ける。直樹の存在を感じられれば良いのだというユイと、ユイのそばにいればいるほど自分の無力さを痛感する直樹。結ユイと譲り、松山健一と距離を縮めていく様子を、ただ見守ることしかできない。譲りに嫉妬しながらも、譲りに頼るしかない歯がゆさ。そんな苛立ちもあって、二人は喧嘩をしてしまう。 だが、その喧嘩をきっかけに、ユイの記憶の蓋が一つ開くことになる。場所は、約20年前にユイがリオを、カリナと、その友人で殺害されたリオうか、近藤千尋と遊びに行った遊園地だ。ここでユイとリオーも喧嘩をした。こっちに来るな。その時もこう言われたことを思い出したのだ。こっちとは、きっと犯罪がすぐ近くにある場所。10代の少女たちが、 フーミーと呼ばれる男の運転するワンボックスカーに乗せられてどこへ向かったのか。ナオキが返そうとしていた500万円という大金がどのように動いてリサクラの私物の中にあったのか。想像するものは限られてくる。あの時、こっちに来るなと言ったリオンが、ナオキが殺された今になってユイの元に現れ、同じ言葉を発した。その意味は、 これ以上事件の背景を探ると、直樹と同じように巻き込まれることになるのだという警告なのだろう。リオンが過ごしてきた20年間は、どんなものだったのだろうか。そして、謎の配達員、れなり、長島慶三との関係性も気になるところ。さらに、その男がまた少女たちの近くにいるのも心をざわつかせる。あの時のグーミーと同じように彼女たちを送迎しているのだろうか。その存在を知ってか知らずか。 彼女たちにお菓子作りを教えている千代、河野ミスの存在が、どこか子供食堂を運営している英介、荒川ヨシとも重なって見えなくもないが、果たして、次々と明らかになっていく事件の背景を知るにつれて、改めて、普通がいいと言っていた直樹と結衣が、どうしてこんなにも物騒な事件に巻き込まれてしまったのかと思う。それぞれの複雑な家庭の事情から、出会いこそ佐藤屋の家という珍しいパターンだった。 いや、だからこそ普通に恋愛をして、普通に結婚して、普通に年を重ねていく日々に憧れを抱えたのかもしれない。その胸元には、すっごく普通なプレゼントのネックレスが輝いていて、そんな未来が待っているはずだったのに。ゆいの未来のために事件が解決した暁には、成仏したいと願うナオキ。一方で、ナオキしかいない。絶対に諦めないと強く誓うゆい。そんな二人が、 死をも分かつことのできないラブストをリーを紡いでほしいと願ってやまない。ゆいもそうだと思うが、私たち視聴者も、ナオキの体が見つかった時よりも、本当の意味で彼が死んでしまったことを実感せざるを得ない。成仏して消えてしまう。その瞬間が、今から怖くて仕方がないのだ。佐藤ゆい、ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。